膨らんだお腹や垂れた胸気になる姿勢今回のプランクで改善していきましょう毎日ウォーキングしてもなかなか続かないきつい筋トレ頑張っても3日坊主今回のプランクを朝晩1回たった5分やるだけで体は劇的に変わってきますスマホ顔の前置いてやっていきますプランクの状態から二の腕をタッチしましょう初級者は膝をついて 体重移動をして、二の腕タッチです。辛い人は膝ついてください。マイペースでいいですからね。最後までやることが大事。オッケー。 今度は交互に足を動かしていきますきつい人は膝ついてやってくださいこういう感じ頑張れる人はブランクの状態 止めながら続けてもいいですからね今度はこの状態で気をつけ交互に気をつけ辛い人は膝ついてください 前転していきましょう。今度は横に。横に歩きます。 膝をついてお尻を後ろに下げましょう腰を丸めたでままです無理するとね腰が痛くなるんで一回腰を丸めて伸ばしましょう はい、もう一回潰せます肘と膝ついたままで交互に膝を伸ばしましょう オッケー今度はこのままでお尻を動かします 今日は上向きです。手を伸ばしてキープ。スマホ見ながら。疲れたら寝ましょう。 最後は足を伸ばして転がります。